はい。えー、徳島市の慢性腰痛専門、辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日はですね、あの、雑骨神経痛について、えー、お話をさせていただきたいと思います。えー、座骨神経痛、まあ、病院とかでですね、座骨神経痛と言われたあなたはですね、えっ、ー、と、まあ、骨にあまり異常がないとか、あまあ、何が原因かわからない、えー、っていう場合に、この座骨神経痛っていう症状名ですね、 雑骨神経痛っていうのは病名じゃなく症状名です。なので、えー、病院に行ってレントゲンを取って雑骨神経痛って言われたあなたはですね、えー、病院ではあ正直原因がわからない。えー、原因がわからないけども腰が痛くて、お尻が痛くて足が痺れているっていう場合に、この雑骨神経痛っていう症状名を付けられます。なので、カルテとかにですね、雑骨神経痛って書いて、 えー、診断書を出してるわけではないんですね、あとは保険請求してるわけじゃないんですね。なので、えー、この座骨神経痛が本当はどこから、どこが原因で来てるのかあーっていうのがすごく大事になってきます。あなたの痛み、しびれに関しては必ず原因があります、そこがどこなのかっていうのを一つお伝えさせていただきたいんですけども、えー、腰痛、この座骨神経痛の症状で、えー、ほぼほぼですねあの関連している筋肉が2つあります。 えー、必ずですねこの座骨神経痛っていう症状に対して関連している筋肉っていうのが2つありますそれがどこなのか今日は1つこの大殿筋っていう筋肉なんですね大殿筋っていう筋肉ですこの大殿筋っていう筋肉は足をですねこの外に開いたりとか後ろに持っていく場合に使う筋肉になりますえー、っとこういう感じですねこの外に開くでこの後ろに持っていくこう神殿ですねこの時にこの大殿筋っていう筋肉を使ってるんですね なので、こう歩いたりとかですね、こうなるときにも、このお尻の筋肉は使ってます。こういう感じで持っていくときに、このお尻の筋肉っていうのは使ってるんですね。で、外に開いていく、この外に開いていくっていう場合もですね、こう歩くときに必ずですね、このお尻に力が入るので、この伸展外転っていうまあ動作ですね、っていうのを歩行時にこの大電筋っていうのは必ず使うようになってます。<笑>もちろんですね、あの立ち上がり動作、えー、座ってから立ち上がるときに痛みがあるとか、 普通ににここに痛みがあるしびれがあるっていう場合にこの大臀筋が硬、えー、くなってですねし、えー、まっていることによって、えー、あなたの痛みしびれが起こっているっていう可能性がかなり高いんですねもうほぼほぼ8割9割ぐらいはこの大臀筋っていう筋肉があなたの症状に えー、関連しています、えー、この筋肉はですねあのすごく大きな筋肉ですねこのお尻の中でも大電筋っていうぐらいですからお尻の中でめちゃくちゃ大きい筋肉なんですねじゃあこの坐骨神経痛とか言われた腰痛って言われると腰が悪いんじゃないかっていうふうに思うんですけども実際ですねその腰を揉んでも治らないっていう方の方がほとんどなんですね腰を揉んでも治らないっていう方の方がほとんどなんですこれはなぜかっていうと結局はですね痛みこの腰部分ですね腰の部分に あの痛みがあったとしても結局原因っていうのはこの大臀筋っていうこの骨盤をについてるえ腰骨を支えている筋肉ですね大きく支えている筋肉が硬くなってしまうとこいつがこう下の方に引っ張ってこの骨盤がずれるこの腰椎の部分もえ歪んでしまうっていうことによって痛みが起こるんですねなのでこのザ大臀筋っていう筋肉にも この大殿筋というのが全て悪いんじゃなくて、この大殿筋という中に筋甲っというのができます。筋甲欠、えー。その一番ポイントはですね、この骨盤の際のあたりなんですね。この際のあたり。この辺に、えー、トリガーポイントというのができるんですね。筋甲欠。トリガーポイント。筋甲欠。 っていうのができることによって、余計にこれ全体が硬くなってしまって、余計引っ張って痛みが起こってるんですね。なので、えー、まずはですね、この大殿筋っていう筋肉を調整することによって、えー、どれだけこの坐骨神経痛っていう症状が改善していくのかっていうのを、あなたにも実感していただきたいなと思っております。まあ、これで見るとこういう感じですね、この大殿筋っていう筋肉。この青に光っている部分ですね、この青に光っている部分が、あ大殿筋っていう筋肉になります。 この筋肉が歩行時であったりとか立ち上がり動作寝返り時も必ず使っている筋肉になりますかなりですね、あのー、日常生活で負荷がかかっている筋肉なのでぜひ調整していただければなと思いますでご自宅で簡単にできますのでぜひやってみてくださいでトリガーポイントの位置をお伝えさせていただきたいと思いますそのこりですね肩こりっていうじゃないですか肩こりこりがお尻にもできるんですよ そうするとこのコリお尻にできたコりのせいで、えー、この腰に痛みが起こってる、お尻が痛くなる、足にしびれが起こるというケースがかなり多いです。なので、今日はそはこりの位置ですねと、えー、いうのがですねあ の, この筋腹といってですねあの腰の大きな筋肉、筋張っている筋肉があると思うんですけどもそいつを下に探っていってもらうと骨に当たると思います。骨 で骨に当たったらですね、今度は指1本分、骨から指1本分下、指1本分内側あ、指1本分外側のコリコリした部分が出てきます。コリコリした部分。ここが大臀筋の筋甲欠になるんですね。なので、この筋甲欠をですねこの指でぐっと捉えてもらいます。指で中にこう入れ込むような感じですね。指で中に入れ込んでもらいます。入れ込む。で入れ込んで 入れ込んでちょっと足をですね肩幅ぐらいにこういう感じで肩幅ぐらいに開いてもらってこの大臀筋という筋肉をぐっとですね中に入れ込んで圧迫してもらいますこんな感じですねで圧迫した状態でですね腰を横に曲げていくんですねこんな感じでぐーっとこのまま、えー、30秒ぐらいぐーッとあーごめんなさいこのまま本当はですね このまま30秒ぐらいじっとしていくのがベストです。このままですね。1、2、3、4、3、って30秒数えて、今度また反対ですね。今とぐっと反対に30秒間押さえていきます。こんな感じで横に倒していきます。グッとこの横に倒したときにです、ね、指が入り込んでいくので、えー、しっかり効、ね、かすことができます。しっかりですね この状態ででもですね、ちょっと触っただけでも少しですね、この腰が軽くなる感じがあると思います。で、これが分かりにくい、やりにくいっていう方はですね、テニスボールっていうのを使ってみてください。テニスボールですね。今、えー、探ったですね、その大殿筋っていう場所にこのテニスボールを当てるんですけども、えっと、上向きに寝てもらって、まずは。まず、上向きに寝てもらうんですけども、ここでですね、あの、 上向きに出てもらってさっき言ったです、ね、その大電筋のその場所ですねっていうのにテニスボールを当ててもらってで下が柔らかいところだとこのままですね、えっと、テニスボールを当ててもらって両膝を曲げて横に倒していきますこれ で, です、ね、さっき指で押さえたような感覚がそのこの大電筋の部分に出てきますでこのままです、ね、30秒間じっと 大きく息を吸って吐いて、えー、やってみてください。で、下がですね、硬い場合はですね、足を当ててる方の足を伸ばしてもらって横に倒していくとかなりですねやわ、さっきの状態よりも柔らかくなるので、えー、これでやってください。なので、下の硬さとか足の角度で、えー、ここの圧迫する強さを変えるんですね。で、めちゃくちゃきついのがいいのではないので、えー、めちゃくちゃ痛いのが10だったとしたら大体2ぐらいの強さで。 えー、やってみてください。はい。えっと、わからないとことかはですね、ぜひまた、あー、ご相談いただければと思いますので、ぜひ、えー、またご覧いただければと思います。では、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。